10月になりましたね、えー、気温も低くなってめちゃくちゃキャンプがしやすい季節になってきたかと思いますということですね今回は見てのとおりじゃじゃん、えー、キャンプに使えるおすすめのランタンとか照明とか、まあ、こういった LED 電気とか、まあ、こういったなんか火とか、ね、いろいろ皆さんが見たことないやつとかもあると思うんですけどもおすすめの、えー、キャンプに使える、えー、照明ランタンライトっていうのを、えー、集めましたので、えー、ぜひご覧ください何個あるんかな9個かな9種類 あるんで、えー、9個を紹介したいいと思いますでは早速いってみましょう2019年10月現在で一番おすすめする LED ライトはこのゴールゼロのランタンですこのランタンをおすすめする理由は3つあります1つ目はこの小ささよくある一味唐辛子やブラックペッパーなどの容器とほぼ同じ大きさですそれほど小さにもかかわらず最大で170時間も点灯可能ですおすすめの理由2つ目は東大元暮らしという言葉があるように ラランタンンンタタは構造上ランタン自身の足元を照らすすことが苦手ですしかしこのゴールゼロのランタンは上側に LED がついているので足元まで明るく照らすことができます3つ目の理由は充電が USB だということですしかもよくあるケーブルを差し込むタイプではなく本体そのものに USB がついているのでベッドにケーブルなどを用意しなくてもモバイルバッテリーなどから直接充電可能です 吊り下げやすく持ちやすく軽いと最高のライトだと思います皆さんがどんなスタイルのキャンプでも一家に一台いえ1人一台持っていていいほどの LED ライトです去年と比べて価格がかなり跳ね上がっていますので早めに購入することを強く強くお勧めしますちなみにですね僕が持ってるこっちとこっち違う種類でこっち側はただのランタンなんですけどこっち側はですねなんとこうやってライトもついてます ただ、えーっと、大きさはです、ね、全く一緒なんですけど、まあ、こっち側、ちょっと値段は高くなるんですけど、えっと、こういった普通のフラッシュライト、機能もついてるんで、まあ、この小ささで、 こんなにたくさんの機能がついていてしかも170時間連続点灯可能で USB で充電できるっていうこれは本当にあに2019年2020年ってかけてもう本当にオーソドックスもう誰でもが持つ持ち始めるようになると思うぐらい本当にいいライトだと思いますで価格が本当にあに去年に比べてどんどん 1.5 倍とか2倍近くなってきてるんで本当に早めに買うことをおすすめしますちなみにこのゴールゼロを使えばこんな感じで星空撮影をすることができます、まあ、今日は、ねえー、星出てないんですけども まあ、このフラッシュライトの光っていうのは手にさす光がねいい感じの雰囲気出てると思うんでこれはねマジで本当に顔みんな2つ目におすすめするのがこのユーコのキャンドルランタンですこのキャンドルランタンはコンパクトなボディに専用のキャンドルをセットすることでキャンドルランタンになりますしかし溶けたロウの処理や専用のキャンドルというのはめんどくさいと思います このキャンドルランタンの魅力は構造がとてもシンプルなので自分でカスタマイズすることができるという点です非純正ですがこのようなオイルランプを購入しセットすれば簡単にキャンドルランタンからオイルランタン化することができますこのオイルランプも手のひらに収まるくらいめちゃくちゃ小さいんですけれども火をつければしっかりランタンの機能を果たしてくれますさっきのゴールゼロほど小さくはありませんがュース程度の大きさで LED ではない自然の火を楽しむことができます ちなみにこのオイルランプミニはそのままでも使用可能です小さいにもかかわらず LED ではなく自然の火を楽しむことができるランタンにこのキャプテンスタックのオイルランタンがあります手のひらに乗せられるほど小さなランタンです価格は1200円とめちゃくちゃ安いランタンですが Amazon の評価はよくありませんオイル漏れがするとかレバーが壊れたなど良くないレベルが目につきますがそれもたくさん売れている証拠だと思います 僕はこのの唯一無二の小さなオイルランタンタがめちゃくちゃゃく好きですオイルは別の容器に入れて持ち運び夜中もずっと火をつけっぱなしで帰る時にタンクの中を空にしておけば移動中に漏れることはまずないですしオイル漏れしている人の大半がオイルの入れすぎが原因だと思いますこのキャプテンスタックのランタンはたった 120ml しか入らないのにもうタプタプみんな入れるから漏れるんですよこれ。 バイクで移動するのがメインの僕からすると小さいというのは何よりも重要です多分ですけれども日本で売られているオイルランタンの中で一番小さいので僕は結構このキャプテンスタックのランタンは気に入ってますただし小さい分明るくはありません周りを照らす照明としてではなく雰囲気作りの照明として使うといいのではないでしょうかそれこそ最初に紹介したこのゴールゼロと 組み合わせてて使使っったらめちゃくちゃゃゃく賢いいいんじゃないかなかと思まますす燃料は遠いを使ってますでは質のいいオイルランタンが欲しい方はこのフィアーハンドはいかがでしょうかキャンプ場で見かけるオイルランタンのほとんどがこれと言っていいほど有名なランタンです服屋さんやカフェにインテリアとして飾ってあったりもする人気のランタンですフィアーハンドはドイツ製のランタンでとてもシンプルな作りですが燃焼効率がとてもよく340ミリリットルの燃料で燃焼時間は20時間以上と。 ランニンニグコストに優れていますしかも4000円と価格も高くなく日本で一番メジャーなオイルランタンの地位を築いていますさっきのキャプテンスタックの灯油ランタンと比べるとこのぐらいの大きさの差がありますフェアハンドも小さなランタンのブルーに入りますがこのぐらいの大きさになってくるとバイクで持ち運ぶのもなかなか難しくなってくるんじゃないかなと思います 今紹介したキャプテンスタックとフィアハンドのランタンのさらに大きなランタンとしてデーツのウォーマーランタンこれですねというのがありますなんとこのデーツのウォーマーランタンはランタンの機能プラス保温機能がついています天板はヘリポートのようになっておりコップやクッカーを置くことでランタンの熱で保温することができますさらに素晴らしいことに保温なので沸騰まではしてません沸騰させるほどの火力はないので液体を90度前後でキープしてくれるそうです 沸騰させてはいけないコーヒーの保温やお酒を温めたりなど1台で2役をこなしてくれるランタンですただしここで注意点がありますこのウォーマーランタンで保温できるコップは、えー、シングルのものだけですステンレスダブルとかチタンダブルとかチタンシングルとかステンレスシングルとかいろいろ聞いたことあると思うんですけどダブルって付いてるやつはこれであの爆発しちゃったりする可能性があるんで保温できないですなんでえっとシングルのコップシングルのコップだけを えー、置くようにしてくださいそうしないとあのコップが破裂しちゃったりする可能性があるのでステンレスシングルもしくはチタンシングルのコップを保温するようにしてください6つ目に紹介するのがこのネイチャーヘイクの LED ランタンです四角で手のひらサイズの小さなランタンなんですけれどもたくさんの特徴があります1つバリ明るいこと2つライトの色を変えることができるということ3つ 三脚の穴が開いているので三脚に取り付けることができるということ。4つ、モバイルバッテリーにもなるということです。明るさは1300ルーメント、これ一つでキャンプサイト全体を照らせるほどの明るさです。しかもこのマックスの明るさで7時間。最低の明るさであれば180時間と、単純計算で1週間以上の連続点灯が可能です。ライトの色を3種類使い分けることが可能で、雰囲気に合わせた色にすることができます。 また三脚穴が切られているので三脚に取り付けが可能ですちなみにミニ三脚が最初から付属しています僕がインスタなどに投稿しているキャンプ飯の撮影には照明としてこの LED ライトを使用していますまた付属品に 3in1 のケーブルが付いてきますマイクロ USBUSB USB タイプ C ライトニングケーブルとこれ1つで3つのものが同時に充電することができます これですね冗談抜きでマジで便利でえめっちゃ充電の持ちがいいのとめっちゃ明るいんですよでこうやって色を変えることができるんですよでこのオレンジの色とかをこう料理の遅刻にやって、あのー、カメラでパシャッとするとめちゃくちゃインスタ映えしますしこれはマジでちっちゃいのに、あのー、使える幅がめっちゃ大きいんでこれはマジで便利ですでこれは三脚の穴が下に開いてるんで 三脚に取り付けることができる三脚に取り付けるることができるっていうともういろんなアクセサリーに取り付けることができるんですよなので一眼カメラの上に取り付けることもできますし、まあ、クリップとかさなんか挟むやつとかぐるぐる巻きにしてさ木とかに挟むやつと棒に、あのー、挟めるやつとかそういったものを使えばもういろんなもうどこでもここに設置したりここに設置したりテントのさあらゆるところにこう設置できるんですよこういうランタンやったらどうしても、ね、あの水平にしなきゃいけなかったり。 あの設置できる場所っていうのは限られてると思うんですけどもうこれはね三脚穴が切られてるんで、まあ、いろんなそのパーツを使うことで、まあ、自分の好きなとこにもうこのテーブルのさここにこう取り付けたりクリップとかで挟んでっていうのができるんでもうこれはマジで1個あったらもうマジで便利ですういとこで6つの LED ランタンやオイルランタンを紹介してきたんですけれどもちょっと趣向を変えてバッテリーを紹介したいと思います7つ目で紹介するのののはこのウェブトップの バッテリーですもう皆さんいろんな YouTuber さんが紹介してるんで知ってると思うんですけどもうこれはバッテリーで、えー、コンセントを使うことができるんですよねでコンセントを使うことができるということは、まあ、電球とかあらゆるものを使うことができます今これついてるのは 20W の LED 電球なんですけど 20W の LED 電球の実際の消費電力は 3W ぐらいなんで、まあ、単純計算で1週間ぐらいは連続で使えますこれコンセントを使いながら USB も使えますしシガーソケットも使うことができます これが1つあれば間違いなく大活躍するバッテリーなんでキャンプ用にもいいですし災害に備えて持っておくっていうのもいいかなと思いますこのウェブトップのバッテリーは街でおすすめなんで1つの動画としてまとめているんで気になる方はこのこ辺に出てると思うんでこちらの方をチェックしてみてください絶対欲しくなると思いますもう間違いなくこれはいいバッテリーなんで、えー、ぜひご検討ください 最後の2つに紹介するやつなんですけどもう右と左にずっとあるんですけど、えー、地面にぶっ刺すタイプのやつですねいわゆるガーデントーチってやつですまずはこっちからいきましょうかこっちはですねカリフォルニアパティオっていう海外のメーカーアメリカかなのメーカーの何て言うのかなガーデントーチです実はですねこのガーデントーチ燃料は CB 缶あのカセットコンロ の, あのガス管が燃料ですこれ、ね、構造はもうめちゃくちゃシンプルで開けてガスを差し込んで閉めればもう完成です 本体に棒を3本差し込み高さを調節して地面に刺すだけで使うことができます付属の足をつければテーブルの上でも使うことができます一気に外国のレストランのような雰囲気になりますこれ横っちに普通につまみがついてるんでつまみを回せばこんな感じで火力調節可能ですこんな感じですね 見てわかる通り構造上風にめちゃくちゃ強いんである程度の風がついても消えることはないと思います今ここに並べてるランタンはなんかちょっとおしゃれな雰囲気だと思うんですけどこれってなんかめちゃくちゃこう野望な感じがするじゃないですか炎がぶわーって上がって、まあ、日本っぽくないライトで、まあ、僕もオーストラリア2年間住んでたんですけど海外のレストランとかの夜夜のそんなに店先とかってこういうのがあるんですよねこれがあるるとなんか一気になんか海外っぽくなるんで なんかこうパエリアとかさそういうのオマール海老のなンチャらとか作ってそういうのがこう似合いそうな雰囲気になりますよねこれこれねめちゃくちゃあの僕気に入ってますただ注意してほしいのが燃料が CB 缶なんで標高が高いとことかえ気温が低いところっていうのはおそらく多分苦手だと思います CB 缶の特徴っていうのはどうしてもこれ出るのでそういったところで使う予定がある方はまあその CB 缶の特徴っていうのをえ分かった上で購入してください 最後に紹介するのがこのカリフォルニアパティオのオイルバージョンのものですね価格もめちゃくちゃ安くてオイルを入れるだけで使用可能なんで初心者に向いてると思いますただしこれは短くすることができないんでバイクとかで持ち運ぶのは無理です燃焼時間も8時間から10時間と一晩待つので自分のキャンプサイトの目印として使うといいんじゃないかなと思います 今お見せしているのは灯油で火をつけていますが芯を相当短くしないと火が大きくなりすぎるのでランタン用のオイルを使用した方がストレスなく使用できると思いますほいということでいかがだったでしょうかおすすめのランタン照明の、えー、紹介でしたそれぞれ特徴があってどれが一番いいってどれを買うべきだっていうのはね言えないと思うんですけれども、まあ、ぶっちゃけ、えー、基本中の基本として LED ライトプラス自然の火っていう感じで、えー、の LED ライトと本物の火 このね2つを持って、えー、使い分けるとまあいいんじゃないかなって僕は思いますなんでねえっとぶっちゃけねゴールゼロはみんな買おうゴールゼロはマジであの本当に価格もそんな高くないし3000円ぐらいやしあのめっちゃ便利なんでマジでゴールゼロは、ま、みんな持ってていいマジでこれはね絶対買うべきだと思うゴールゼロプラスこの、えー、キャプテンスタックランタンとかゴールゼロプラスウォーマーランタンゴールゼロプラス えー、フェアハンドとか、まあ、そういった感じで LED ライトプラス、えー、自然の炎っていう感じでやると、まあ、その食事中とかは、えー、雰囲気を楽しむために火の小物の炎を使って、まあ、寝るときとかトイレ行くときとかそういうときはまあ LED ライトみたいな感じで使い分けると、まあ、賢いんじゃないかなと思います。<笑>ということでですね2019年も10月になってキャンプの季節になってきましたけれども、まあ、最近キャンプはです、ね、いろいろブームなんで、まあ、いろいろ事故とかね 待ってきてると思うんで、まあ火なんでね、えっとまあ、取り扱いに注意したり、あとは一酸化炭素中毒とかそういうのにも注意して楽しくキャンプをしてほしいなと思います。てことですね。今回紹介した、えー、こういった。 9点ですね9点プラスこういったあのオイルランプミニとかをこざこざしたやつはですね紹介した順番番号振ってると思うんですけど紹介した順番通りにアマゾンの、えー、リンクをですね概要欄の方に貼っておくので、えー、気になった商品があった方はですね、えー、この動画の概要欄を見ていただければ、えー、購入先リンクを貼っているのでぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまたということで皆さん撮影が終わって今から帰るとこなんですけれども えー、ランタンっていうのはいいですねやっぱり自然の火っていうのはもうやっぱり LED にはない良さがありますよねでですねえっとこれがね本当に一番人気で、えー、日本中世界日本中のいろんなところで見かけるんですよねキャンプ場行ったらもちろん見かけますしなんかあの服屋さんとかでもねあのインテリアとして飾っちゃったりするんですけどもそれぐらいオーソドックスなやつでもうみんなね これを買ったりするんですよねでもね僕はマジであえて本当にあのー、これじゃなくてこっちにキャプテンスタックのこのランタンを押したくてっていうのがですねあのランタンって影ができるんですよねこう置いたら今映像出てると思うんですけどテーブルとかに置くと影ができるんですけどキャプテンスタックのランタンってその影の中にあの輪っかというか丸い輪っかができてそれがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。 な, んでなんかそので、ドイツ製とかみんなが持ってるとかまあちょっとおしゃれとかね銀とかいろんな色があっておしゃれとかまあ明るいとかねいろいろランタンを買う判断材料っていうのはたくさんあると思うんですけどま あ, あえてなんかそういう違うベクトルなんか本当にこうキャンプを楽しむ純粋な明かりとしてだけじゃなくてじ本当にこうだから日の光を見て。 かつそのランタンによってできた影を楽しむぐらいの気持ちでちょっと行ってほしいなと思っててもうだって純粋でさあの明るいだけやったらこれね持っておけばいいだけなんでそうじゃないとあのもうランタン日の光ねせっかくキャンプする非 日, 日常を味わうのであればそういったこう普段なんていうか気づかないようなそうい な, なんていうかな普段同棲でキャンプをやって非 日, 日常を楽しむのであれば そういったこう影とか、ね、普段こう全然気にしないようなと こ, こう趣向を変えてというか、あのー、そういったところにもこう注目して違うベクトルで、あのー、商品ね選んでくれたら、まあ、ただただこうさ安くていいものを紹介というのじゃなくて、まあ、そういったこう影の見え方とかもねあの面白いんでランタンはそういったところもこう注目して、あのー、ランタン選びしてくれたらなと思います。だから僕はね ぶっちゃけねあのフェアハンドとフェアハンドフフアアハハンドフィアハンドドよく分からんけどこっちとこのフェアハンドとキャプテンスタックやったら僕ねキャプテンスタックの方がねめっちゃ好きなんですよね明るさで言うとねもちろん全然うんあれやけどもうこの影がねめっちゃなんていうか面白いんですよね、まあ、そういったね影でランタンを選びましょうみたいな感じのこと言ってる YouTuber 多分いないと思うんですけどちょっとねそういったところも注目するとなんか2度おいしい2度楽しめるねランタンっていうのはでランタンって結構ねこうかけたりすることが多いかもしれないですけどあえてこうテーブルの上とかに置いてみてね平べったいテーブルの上とかに置いてみて、ね、あの火ってね風とか火ってこう揺れるこんな感じで火ってこんな感じで揺れるじゃないですかで影もねこう揺れたりして、うん、変わってくるんでそれがねめちゃくちゃ面白いんで そういったところにも注目してあの選んでくれたらなと思いますあっあつあっ AV かよ。